がククとの名前を変えようとしたよどんな名前かな1クータロウ2ククータ3ククミ4ク ー, クータン<笑>答えは動画がおみの中にあるよ。 かいたよ、うんだ、ねね っ, っ, っ, うん、くくってからじゃない指から。 指ででつまんん持ってっっててもらうんだハイキングキュウ。 夏っこいこれね、なっいねんか心配でことは新聞紙取っちゃってるよの方は。ねえ作ったのが取られちゃってるよ。さっきねカジっとったクト、あ、優しく、ね、はい どうやった。おーおーおーキピ初めて下げてどんな感じでした。初めて。初めて。あの。ひまわりの種手渡ししてあげてどんな気持ちですか。初めてじゃないよ。嘘。この前もあげたよ。あ、そうや、この間と比べてどうやったじゃあ。あなんかゆっ。ドーンって食べられるん。そうその<笑>今日は優しく食べてもらえた。ね、この間ちょっとこう、食ってびっくりしちゃったもんね。 なんでさ、今日あ、あんなところにさ、キッペが作ったやつがあれ、もうクックトが早速遊んだってことじゃない<笑>かんキッペが作ったな、あのやつ 見, せ見ようか明日はあのトンネルみたいなやつやね明日はさ、手渡しして、ね、うん、えーうん、これでさ、ちゃんとなっぽい子がささ、うん、検証するのやってみますびっくり し, しない程度に っっってててみみよよよよううか今今ででももいいよ、うん、こっち今でもいいよえ今いいキタややきなりりるるるるカンのの種おちゃあるしあ噛んだ<笑>んんんんんんさためおおしししあああだ甘甘ま母どどご痛いの痛くない優しく噛んでくれてる。お お利口さんどこでもかまえていいように長袖にするわ。<笑> ま そ, そんなにところまで噛まれるか、えっと、エサ乗せたろっかキ大丈夫そうじゃなくて、クグトがこっち来たときに噛んだ噛んだ噛んだ。キペこっちにこあっ、こっちに、こあこっちで、こうこうやって待っとりゃ、さっきみたいにキペ、それやとクグト怖いで、ここで待っとりゃエサ乗せて 個の手にしたらちょっと黒もある 一応ねあのー、ククとまだあれや5日目やからね5日目やからねうちに来て<笑>ちょっとハードル高いかもしれん1週間目はあの指から餌をあげるっていうのであ来てくれるかあったらさ、うん、いいってことそう手に乗ったらいいってことやけど 乗りそで乗られたやつもうちょっと餌後ろにあるもうダメか、あ、でも急に動くとあんたんやってやってえ、そんな急にやって大丈夫怖がらへん怖がってないよそれね、じゃあゆっくりあ、一本足が手前に出たようんあ、乗るか、キーペンの手に出てるよ今出てるよーって<笑>大丈夫だよ この子は優しい飼い主さ口 ち, ちょっとやったって。 ちょっと待って落としたらかんよいよあああちょちょちょちょちょちょちょちょちょ踏んだらかいよかわいそうかわいそうあ あ, あ, あ<笑>怖い怖いなんでみんなそんなことなの<笑>ねえねえねえ危ないよジャンプするジャンプするジャンプす る, プするかわいそう<笑>ああもうこれでもう一回振り出しに戻っちゃったけやで <笑>振り出ししてこ 怖, がっちゃったこ怖がったかもれいんやいやクックトやんね。うわギャップする クイズの答えは2番の ク, クートでした最後までご視聴ありがとうございましたアニマル研究所